up、oh, here. お前たちは我々ダークビーダの名誉を怪我したたかがビーダーシティの小アッパどもにしてやられるとはな大許しをしてんのドラーケン様おいうるさいわドラーケンよおこれはダークコーテンお気をおるわしビーダーシティ制服のに進んでおらぬようだが申し訳ございません今しばらくお待ちをドラーケンお前が出るわよ えたが直接でございますかダークビーダー出身のお一人として見事ビーダシティを落としてみせ<笑> あ, あ、まったくお前らが不甲斐ないおかげで俺が出る羽目になったわお待ちくださいードラーケン様我らに今一度チャンスをわらぬ<笑> ダーク皇帝の命令とあらば仕方ない。まずは小手調べと行くか、どんな作戦が良いかな？ ダークビーダーの攻撃は日に日にビーダーシティへの脅威を増しておる我々には新しい戦力が必要じゃ俺のホワイトゲールだけで十分だと思うけどいやいいわいつも黒ボンに助けられてるくせい に, に何とは何やららしゃう<笑>そこでじゃわしはまたしても強力な戦力となるものを開発してしまったのじゃえー 見よニュービーダーアーマーカムオンおーおもしかしてこれはお前たち若者を戦いに行かせるのは忍びないしかしビーダーシティを守るためにはキーボードひ人でも多く戦える人間が必要なのちゅこ困ったなワイはビーダーアーマーなんかいらんのやけど博士がそんな言うなら戦ってもええでうんでは発表しようルイルイ。 ついにわいにもビーダーアーマンが。ニュービーダーアーマーレッドバスター。ほう、赤ボン。きゃい。何のこっちら。ありがとうハンやっとね、赤ボン。僕とルールイも開発に協力したです。いい、えー、同時に二つのビーダーカノンを発射できるダブルビーダーカノンシステムを採用。ホワイトゲイルの連射。 スナイパーの精密射撃。そしてこのレッドバスター。これすなは自己人の言う三種の教えだ。三種の教え。だよ。一本の矢は簡単に折れてしまうが。三本の矢は。<笑>ほら、なかなか折れんじゃろう。そっか。私たち三人で力を合わせようってことね。です。みんな仲間です。うん、そうだ。俺たち三人。 うわ、れたで。三本でも惚れたで。おなら何がいい、このワイは初めから数に入っとなんちゅうんかい。そんなことないよ。もちろん、キル版も私たちの仲間よ。だったらなんでワイだけビーダーマンがないね。ま、ワイはそんなもん、ノーでも十分強いんやから。いらんちゅうたらいらんのやけど。赤版。頑張ってくれ。それがビーダーれそれでは、レッドバスターの完成を祝って。ーーか頑張れ。 ストローのかい何をそんなに怒っとるんだ黄色ボンボンわからんのかいこのボケどもはほんまにあそっかもうやくわかったらお世話のやけどおっんやでほんまにほれ黄色ボンもコップを出しなはれボケー誰がジュースなんか欲しい言うた知らん勝手にせ黄色ボン 黄色ボン、強がってたけどはい、やっぱりビーダ ー, ーマーが欲しかったんですそんなに急がなくても、次は作ってもらえるのにねいやいや、黄色ボンだってそんなことは分かっているじゃろえじゃあ黄色ボンはどうして怒って言っちゃったの、うん、それはこの紅茶松茸ジュースがいけなかったんじゃなもう少し黄色ボンが大人ならカーブルシを伸ばせてかわいそうな黄色ボンじゃ。風が冷たいで これが世間の冷たさやみんな仲間や思っとったのに信じたワイがアホやったバヒポニコンお前だけやワイの気持ちわかってくれるわバヒそやね。所詮ワイらはアウトロや人に物をもらうタイプやないバイ、バ ヒ, ヒ, ヒ, ヒーバヒーワイも男やこんなことでクヨクヨせえへんでタケがビーダ ー, アーマンの一つや二つ まましししいね過去へ欲しいねね<笑><笑>ここふふふふ。れはいいことを聞きましたよ。ちょいとそこ行くいきなお兄さん。えーん 何かお探し物はないですかよご覧の通り当店では品数を豊富に取り揃えてございますよなんや揉みともんやないがまだこんなところで悪さしとるんか<笑>いやいやいやとんでもございませんよ。今は心を入れ替えて真面目に働いているんですよ例えばこの万能缶切り何でもよく切れるもんだからついつい指の先まで切っちゃったなんかしちゃったなんかしちゃったそういう時にはですねこの万能接着剤で貼り合わせればあっという間に元通りカオス ワイの欲しいもんはこんなんとちゃ、チートばっかりおきに。んなんの、ご要望だらばあらゆるものを売って差し上げますよ。それこそ万能カ切りから大型ミサイル、それにビーダーアーマーまで。なんやでそ、そんなもん、どこにもあらへんから。ああここにはございませんが、お譲りしてもいいとおっしゃる方がございますよ。お、ほんまかどこにおるんや、そいつは灰が連れて来るい 苦しい。今ご案内いたしますから。<笑>こちらでございますよ。混みたないところやな。ほんまにおるんかなこんなところに。誰もおらへんかな。やっぱりはお活ごうとしとるんやろ。ななよ。このおさんかビーダーマは譲ってくれるっちゅうな。<笑> リーダ ー, ーマーに乗りたいかはい私の言うことは何でも聞くかはい<笑>よかろうはははははこれでもうお前は私のしもべだお見事でございます、ジョントラーどうも見てぼん ご苦労だったなにゃんもさすがダークビータしてんの最強とも歌われるお方腕前をとくと拝見させていただきましたよドラーケンさん教えてやろうモミデボン私に気やすく話しかけるでないぞがしかしだ俺様の考えた素晴らしい作戦のことを褒める場合は例外だその際はいくらでも褒めるがいいワンダホービューティホォーまったく芸術的と言ってもいい見事なさくんうんその程度かまだまだ足りんなえ もっと褒めろってん何か言ったか。ああ、いえいえ、次はいかなる作戦に出られますかよこれまたダークビーだひろしといえどもドラーケン様でしか思いつかないような素晴らしい作戦が繰り出されるのでしょうね、うん。そうよ。んうんうんええ、シュッあの雲の動き、何か忌まわしい出来事がどんどん近づいておるようだ。う 行ってくれるかはいビー 襲うつもりだなやめろー、えー、ムでも飲もよってわっったやぱり、ダークビーターなのか<笑>俺の作戦にはまっているとも知らずに必死に戦っておるわ<笑><笑> なしって分かる相手じゃなさそうだなギロボン相手を倒すしかないリーダ・カノンを使うんだわかりましたくらえギロボンまさかそんなやっと気づいたか お前が今戦っているのは、お前たちの仲間なんだよ。さあ、どうするね<笑> に乗っているのは黄色ボンゃと。そんなどうして黄色ボンがダークアーマーに？白ボン攻撃をやめるです。黄色ボンが敵の味方になるわけないんですから、何か理由があるはずです。そんなことわかってるよ。しかしこのままじゃ。黄色ボン黄色ボン答えてくれ黄色ボン。白ボンタオス。一体どうすりゃいいんだ。 で<笑>も足も出ないとはこのことだなさすがダークビーダーしてのうで一番と噂のドラーケン様ままさに完璧な作戦ですよ完璧。まさに俺にふさわしい褒め言葉だもっといいドラーケン様こそさダークビーダのミスターパーフェクト満点男。いやこのパーフェクト満点…いいぞもっといい この完全無シロボン倒すマダークアーマーのビー玉を見るんじゃ。<笑> ああ、濁ってる。黄色盆は何者かに操られておる濁ったビー玉がその証拠じゃんきっとダークビー玉が裏で糸を引いているのだじゃあどうすれば黄色盆を助けられるんですかうん、それはそれは黄色盆を元に戻すには元に戻すには愛と正義じゃ<笑>博士、真面目にやってよ愛と正義が大切なんのは分かってるけど今は黄色盆を助け 方が先ですだからその話をしとるんじゃないかシロボン鍵はビー玉じゃビー玉黄色ボンはダークビーダによって悪い気をビー玉に入れられ正気を失っているのじゃ黄色ボンの心を元に戻す方法はただ一つダークアーマーのビー玉に愛と正義を込めたビー玉を打ち込むしかないのじゃ のみたいにでも愛っていうよりは友情だと思うですそうね、正義っていうより信頼よねヒーロボンに愛なんて気持ち悪いですこういう時は愛と正義って言ったら愛と正義だぞわかりましたよし待ってよ、ヒーロボン倒す、えー、もう待ってろって言ってるのにヒーロボン危ないホワイトゲイルだけではダークアーマーを倒すことはできてもビー玉を正確に打ち込むのは難しいだろう 青ボン赤ボンうん、言ってくれるな。はい シロボン倒す黄色ボ 白ボン、聞いてください。僕たちで黄色ボンの動きを止めますから、白ボンは…とにかく、白ボンはグランパの言った通りにしてください分かったみんな殺す赤ボンこれくらみんな倒す お, おのれチョコマカと、一体何が狙いだ じっしてなさい。 キロボン、うんうんうん、俺の愛と正義を込めたビー玉を<笑>なんかこ、恥ずかしいこら、シロボン恥ずかしがってる場合じゃないだろうだって、博士シロボン、何やってるの早くしないと、手遅れになっちゃうです。ス<笑>キロボンのビー玉があんなに…落ち着け今、慎重に狙って撃つのだ、うん あっ <笑>無駄だ無駄だ黄色盆はもはや貴様らの仲間ではない我がしぼべとなったのだ俺様の完璧な作戦のおかげでなあいつが黄色盆を操ってたんですかおぞうそこをどけいやだ何黄色盆を元に戻すまでは死んでも毒もかさあ黄色盆受けてみて カ面、あくまでドカノというなら、お前から始末してやるシロボ危ない逃げてください、シロボだ。ダメだこの一発を打ち込むまではクロ<笑><笑>お前の相手はこの俺だあれは、黒ロボンのブラックガトリンガーです 今シロボン撃て に終わった。黄色ボン、ビー玉も元に戻ってる。シ白ボン、黄色ボンは無事よ。初期に戻ってるわ。やった、よかった。黄色ボン、良かったです。みんなよくやったぞ。えー、<笑>あいつめ。邪魔したことを後悔させてやるや。何を？待って待って！お前だけは許さない。 よくも黄色ボンを操ってくれたなよせシロボンお前の勝てる相手じゃないうるさいここは俺に任せろどけ邪魔だバカめどっちだろうと同じことだハそういうの力を見えるがい負けるもんかダークメダルショットビーダーカナンおお フフ<笑><笑>ーーケン<笑>楽しいショーだったぞ。 今日のところは挨拶代わりとしておこう。ショーの続けはまた明日だ。首が回って待っていろ。<笑>ダークビー出してんの。ドラ。スロボンはホワイトゲイルは。 シロボンしっかりおおシロボンのビー玉がこんなにねえねえとにかく家まで運ぶですお静かにのシロボンかわいそうに…ワイのせいやワイさえしっかりしとったらこんなことにはならへんかったんやまだまだ本当の戦いはこれからだ 吐いてるブルー誰かがそうと吐いたため息とぼけた雲の形明日のことなんてね昨日よりかけ明日よ毎日嘘 始めてるけどパイロットを失ったホワイト・ゲールじゃ手も足も出ないぞこのまま研究所もろともトラーケアの餌食になるのか次回「ボンバーマン・ビーダーマン爆買いで」でさてホワイト・ゲール2どうするトラーケアはすぐそこだ